えー、っと、まあ、先日ね、あの YouTube のサブチャンネルで公開していた、まあ、動画とかもあったんですけれども、もう完全に音声のみにして、で、まあ、正直インプレッションとかに関してもあまり変わりがなかったので、あのー、まあ、本当にあさってぐらいかなあさってだよ、もう。あさってにもう日本一周。これ配信されてるときはわからないんですけれども、えー、5日から、 え、出発するので、もうやっぱりそういった移動中にでも簡易的に取れるっていう、その継続して、えー、まあ今その僕が活動していることとか、あと、まあ考えていることというか、まあ皆さんに伝えたいことですね。え、トランスサオンの記事ではね、もっとあの深く、え、細かく僕の脳みそをお伝えしているわけなんですけれども、まあこのポッドキャストに関しては、あの今現時点で僕が行っているその、 なんてだろうな。まあ、こう言ってしまったらちょっと汚い言葉かもしれないですけれども、あの、広告としての、僕の活動報告としての場所として、こういったポッドキャストとか、SNS っていうものを基本的に使わせていただいておりますので、えー、引き続きね、あの、聞いていただけたらと思っております。で、えー、お便りとかね、えー、あとは、え、スポンサー募集とかも行っていますので、概要欄のリンクからチェックしていただけたらと思っております。えー、今日も早速、えー、お便りから読んでいこうと思います。 こんにちは。担当直入に聞きます。ズバリ、モチベ維持、どうされていますか教えてください。というお便りですね。ありがとうございます。えー、そうですね。ズバリ、まあ、この担当直入にズバリ僕もお答えさせていただくんですけれども、モチベ維持はですね、まあ、最近は読書とかが結構多いかもしれないですね。読書。えー、なんでかって言いますと、やっぱり、 まあ今回の、まあ一旦この話をして、でその後に、あれか、今回のテーマをお話しする感じにするか。えー、っとですね。まず、モチベイジで本を読んでいる理由は、あの、やっぱり、なんてだろうな。 まだまだ経験っていうか僕もね23、24歳なのでまだまだやっぱり社会経験とかあの経営とかに関してあとはコンテンツに関しても知識不足なんですよねでやっぱり分からないから怖いっていうあの要素は絶対あるなと思っていてで今も分からないことだらけなんですよだから僕もね正直不安になるときはたくさんありますすいません通知不安になるときはもうたくさんあるんですけれども やっぱりそれを、なんてだろうな、強くさせるためには、あのー、や、ですが、猫ちゃんがちょっと落ちたな。大丈夫かな。はい。まあ、それを強くさせるためには、あのー、やっぱり情報知識をたくさんインプットして、あのー、強くならなければいけないなっていうふうに思って読書しております。ちなみに、えー、今僕が読んでいる本はですね、なんだっけ、孫桑朝吉さんの、志高くかな っていう本を読んでいまして、やっぱり孫正義さんっていうのは、まあ本当に今、韓国人、僕と同じ韓国人で、まあ日本にね、帰化した方なんですけど、やっぱり日本を代表するもう経営者。 本当に日本のこの新しい未来を切り開いていく、まあ、人だと思っているので、やっぱり彼のその考え方とか、あの、思考法とか身につけなければいけないなというふうに思い、えー、今回は読ませていただきました。この志高くっていう本ね、あの、ぜひ読んでみてください。はい。で、まあ、今回のテーマなんですけれども、まあ、この話にもちょっと近くなるんですけれども、まあ、人間は基本的に弱い生き物だよという観点に、 観点でお話しさせていただきます。えー、それは、まあ僕自身、まあ基本的にこういうポッドキャストってやっぱ僕自身の、えー、まあなんだろうな、感じていることから言語化しているんですけれども、あのー、基本的にやっぱり弱い生き物なんですよね。えー、僕もやっぱりその、自分もね、頭いいとか別に思ったことないです、テンス、あの、学校のテストとかも全然できなかったし、あとは、 そうですね。割と考える、深く考えてしまう時間とかも多分比較的多い。自分の将来はやっぱり深く考えるとそう思ってしまうし、まああとはね、交通事故とかあえばもう本当に一瞬で死んでしまうような。 なんだろう人間って言うても脆いし、ね、コロナウイルスとかでも結構簡単に感染して、体が危なくなってしまったりとか、なんか、その今、まあ、周りのね、メンバーにもよく話してるんですけれども、あの、今めちゃくちゃ充実してて、まあ、本当に毎日楽しくてし、幸せで仕方がないんですね。ただ、充実しているからこそたまに猛烈に怖くなる時があって、それは、まあ、死への恐怖だったりとか、うーん、 やっぱりなんか怖いんですよね。まあそういうネガティブな、まあポジティブな人間なんですけれども、まあそういったネガティブな発想をしてしまう時期もあったりするので、 えー、まあ、この間もね、自分の弱みを早い段階で理解しろっていう、まあ、ポッドキャスト取らせていただいたんですけれども、人間って根本的に弱い生き物なんですよね。それをまあ、あのー、なんてだろうな、事前に認識しておくとしてないとでは、全然戦い方が違うなと思っていて、例えば、うん万引きとか、あとは、まあ、置き引きとか、荷物を、 パクっていくみたいな、あのー、まあ、人がいると思うんですけれども、あの、そういった、なんていうの、根本の要因は、やっぱり人間ってのは、そういう弱い生き物だと。あのー、すぐ周りに流されてしまうし、そういう目の前に、あの、高価なものがあったりすると、すぐ手に取ってしまうような、なんて言うんだろうな、弱い生き物だと。で、それは別に、 まあ人間が悪いのではなくて、え、その世の中の構造、なんて言うたら万引きしてしまうとか、置き引きしてしまうっていう、この世の中のシステムが、あの、悪いだけで、人間てのは根本からやっぱ弱い生き物なんですね、全員。それをなんとかするのが仕組みだと思っていて、え、だから、まあ僕も自分の中ですごく弱い生き物だなっていうふうに認識しているからこそ、ね、まあ本当に、 頑張ってやっぱ動画っていうものをマスターして仕事に結びつけたけれども、もほとんどの人が絶対それは到達することがやっぱ、することにおいて難易度がめちゃくちゃ高いので、まずはそういう人たちが、まあ、強くたくましく生きていけるような、あの、システム、仕組みっていうものを、 まあ、作っていかなければいけないなっていうふうに、あの、まあ、毎日のように感じております。で、僕は、なんかそういった世の中を何とかしたいとか、あの、自分が感じてきた、まあ、成長過程にね、いろいろとまネガティブなことがあったんですけれども、えー、そういった感情を多くの人にさせないためにも、やっぱり仕組みから解決していかなきゃいけないなっていうふうに強く思っているんですね。えー、よく、なんてだろうな。 まあ問題解決するために、まあ割と小規模で、あの一人一人と向き合ってっていう方がいて、本当にそういった人たちの話を聞くと素晴らしいなっていうふうに思うんですけれども、え、それは根本の原因解決にはなっていなくて、まあ短期的なその目の前の埋め合わせをしている だけなんですよね。ここすごくシビアな話をしてしまうんですけれどもね。えー、僕もやっぱりイベント、リアルイベントを参加しないようにしているのも、えー、リアルイベントに参加すると100人近くの人たちに対して影響を与えることはできますと。けどそれって短期的なものでしかなくて、えー、やっぱ長期的に本当に根本から原因を解決するためには、 やっぱり仕組みから解決しなければいけないっていうふうに思っているので、物理的に僕が参加しないと影響を与えられることができないようなリアルイベントに関してはもう、あの、本当に制限していまして、むしろ、まあ僕がね、こうやって動画で<笑>家で配信すれば効率的に数万人の人たちに見てもらえるっていう状況になっていて、まあこれもね、目の前のことでしかないけれども、まあ効率的っていう観点で言うと、ま動画を撮った方が有意的と。 で、あとは、やっぱりその、ね、日本っていう国はやっぱ資本主義の、なんて世の中なので、しっかりと会社として、あの収益も立てつつ、えー、雇用を生み出していったりとか、あとは、ま、動画を作れる人たちを本当に増やしていったりとか、まあ、そういった取り組みが、世の中を根本的に良くする、一番の、なんて言うんだろう、よ要素と言いますか、まあ、本当に、 ま、0 0年企業っていうふうに、そう、まささんも言っているんですけれども、何百年も、本当に何世紀もつく、続くような組織っていうものを本気で作りたいなって思っていますね。えー、で、今、ま、大川雄介っていう人間がね、あの、先行して出ているんですけれども、個人なんて、やっぱり死んだら終わりなので、はい、っていうことをもう本当に、 それもね弱さなんですけれど弱みなんですけれどもあの個人のインフルエンサーってやっぱりその人がいなくなったらもう全てが終わってしまうんですねっていうことを考えるとやっぱりこの理念っていうものブランドっていうものがあの共存していくようなやっぱりソリューションを買いなんていうのは開拓していかなければいけないなっていうふうに常に思っておりますっていうまあ本当に まあ今回のテーマはそういった、まあ人間は弱い生き物だよっていうところを認識しているかしていないかで、あの、全然行動が変わってくるなと思って今回はね、共有させていただきました。まあかなりね、抽象的な話になってしまったんですけれども、まあ、あのー、なんてだろうな。まあ、なんてだろうな。やっぱり理解するためには、事前のその、 なんてだろうな。情報のインプットとか経験がないと難しい話だと思うので、あの、ぜひ、あのー、 まあ、なんか僕の話についてこれるようにっていうのは、まあ全然違うんですけれども、まあ僕はこういうことを考えているんだよってところを皆さんにお伝えできればなというふうに思って、今回は配信させていただきました。え、トランスサロンにはね、もっとその記事でわかりやすく、え、皆さんの思考をアップデートできるような情報を配信していますので、あの、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいのと、まあそれだけではなくて動画のノウハウとかね、あの、解決できるような仕組みを作っていますので、ぜひえトランスサロンのほどよろしくお願いいたします。え、今日も最後まで来ていただき、ありがとう えー、それではまた明日。